「カロア TV」TV を始まるよ はいということではい皆さんお久しぶりです太郎ですなぜ外で撮ってるかって言うて知らないまあねとりあえず今実習期間で福島に来てるんですけど家の中が普通に照明がなくて暗かったので外に出ました、はあはあはあはあ、わしの臭い口臭を嗅げ はい、といととうことでね今どんな感じかっていうと実習2週間今日20日だから77まあ実習3週間目が終わったのかなで12月になったらピーピーうるせえ「まんじまんじまんじまんじ」万事万事「すずめのことずりまんじまんじまんじまんじ」万事万事万事万事「太郎はとりあえず元気にしてます」なんか多分皆さんもなんですけど何て言うんだ久々に動く太郎を見れたのは久々だと思うので。 はいということで場所ちょっと変えましたましかったのではいやっぱりさりげなく宣伝するやつ首の動きだっけ<笑>はいはいあと残り1ヶ月半くらいですかね自分もやっぱり頑張るので皆さんも頑張ってください、えー、受験勉強に追われてる人だったりテストだったり友人関係がうまくいかない人も 見て頑張るきっかけになればなと思います眩しいなはいそんで多分あの今ストックが何個かあるのでそれを上げていけたらなと思っておりますはいでは お久しぶりの太郎でしたはい多分明日もまた動画更新すると思うのでコメント待ってますできたらコメント返信するので、うん、どうぞちんちんもみもみ ね